少し遅くなってきているのね推薦27館長私だオリジナルワンは諦めて撤退するいいなわかった急ぎ脱出するんだいいなアイザックああ失うのであれば少ないに越したことはない フルート脱出までのリミットは多く見積もっても10分が限界だ言ってるでしょお姉ちゃんとその意味後2人は逃がさないってまた無人機軍はどれだけ無人機を持ち込んでるのよほんと最悪文句を言う暇があるなら手を動かせ突破するぞ ルナの目的はゴッドリレイヤーの消滅と私への復讐。ならここは私が。うん？ 又有两只脱额瓶了选择出籍单位 ,Mark Uli 这就跟上一关的组成一样啊这两个好像一个好像一个哦 好那个可以给他们去拿作战目的敌方全灭。好反正要把敌人全部清掉嘛也没有 boss 啊都是无人机然后也没有限制回合数 公爵都有了。我的英语我的英语我的英语我的英语我的我的我 他明明说周遭两个刚刚刚怎么看到走一个啊我但这台是无人机是侦察机齁啊完蛋。 尴尬攻看提升阿慧你看看你值 行きますよ夜だか、私たちの道を切り開きます。次作。やった、レベルアップです。私に続け。 让菲米子補知刀好了嗯太阳的恩惠是解除异常状态所以其实太阳季節还是比较好的至少可以加防 開始技能自我治好咋做的呢不是你看看你看看你看看你看看 <笑>不管了七5五十一退。 其实也可以刚刚应该丢个巴结过去。我在这里我在我 やろう。未熟な奴ね。まるで太陽のカナヤキナマスタヨダ。ミイツケタ 行くよ範囲治療。 サ開始作戦行動に入るわ。任せて 私たちの旅は誰にも邪魔させません しに続け未熟なヤツねこれはどうかないくよ921 不需要了是我都是我都是我都是 ストレギア、アストレギア。どれ、ほい、ほら、きましゃ、しゅうにいかん、ほい、しゅう、ます。 どんった。 母ちゃん何をしているんですのルナの目的はゴッドリ・レイヤーと私ですなら私がおとりを務めます<笑>ヨダカ今ならまだ間に合います他の機体に乗り移ってくださいその命令は拒否します陶器はマスターと共に歩むと決めましたそして今はまだその旅の途中です やだか、ありがとうございますダメテラブルートお願いテラを止めて<笑>ありがとうございますブルートさんわがままを聞いてくれてすまないこれが生存するための唯一の可能性なんだあなたが気にすることではありません当機の演算でも この方法がが最善といいう結果が出ていますテラが残るなら私も残るブルート秘卑弥呼機のシステムをロックコントロール権を一時的にアステリズムに行こうオートパイロットにシフトするどうして行かせて行かせてよブルート艦長時間がない前期離脱を急げ これでいいなアイザック、はあ酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢おはよう酢酢はよく眠れたかい 有提拉的装备被硬拔他被硬拔那我这个加钱的晶片反而没有人可以拿真的是很尴尬呢 宝物猎人有了但是因为提拉不在尴尬等提拉回来再去拿 这个是全员出动了宝箱没有 私に続け私に任せろレベルアップだ わたしは私たしだの代わりでもないわ支援するわ。 ブライセージいインドカップ、さすがとこちゃってよ。 私に続け未熟なやつね EMC 最大ファーストスタートして沒技能可用啊 はクリアです在也不少 ななめいでょうだにお、何 んわたしにまかせろ。反就死了 ピンよ、ちゃん愛うん 邪魔してあげる。強くなった気がするわ。 私に任せろレベルアップだこれ 还有的老了又降防又吃异常状态 何 哇敵人的心里有的包子有个太高了啦 私に続けああ那一下イナイすイナイナイナイ未熟なイナ、ね、これはどうかなナくよイナイナイナイナイナイナイナイナイ 私は 私, 私誰の代わりでもないわ。不到啊任せなさい 对吼有必杀技都快忘了这东西了 ok 大概就这样吧。好，那我们到这边。